どうも、皆様、こんにちは。情報システム研究機構、機構長の藤井でございます。開会にあたりまして、主催者を代表してご挨拶申し上げます。本日は、こたものところ第3回ロイス DS 成果報告会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。皆様ご存知のように、本機構は、国立局地研究所、国立情報学研究所、統計数理研究所、国立遺伝学研究所の4つの大学共同医療機関からなる 大学共同利用機関法人でございまして、この4研究所は、各々の学術分野における中核的研究機関として、大学をはじめとする全国の教育研究機関の皆様との共同利用、共同研究を通して、国際水準、国際最先端の総合研究を推進するとともに、21世紀の重要な課題であります生命、地球、自然環境、人間社会など、 複雑な現象に関する問題を情報とシステムという視点から捉え直しデータサイエンスを発展駆使することによって分野の枠を超えた融合的な創生的な研究を目指してまいりました第3期初年度の2016年でございますが今から7年前67年前ですが既存の研究所とは独立した新たな組織としてデータサイエンス共同利用基盤施設 DS 施設を設置し この施設をデータ共有、統合、解析手法の開発を担うフラグシップのプラットフォームとして位置づけて、気候本部や研究所と有機的に機能させることによって、オープンサイエンスを加速し、課題解決型の科学や超スマート社会への貢献といった社会の要請に応えるべく活動を行ってまいりました。今年度から第4期に入り、7年目となります d s 施設を中心にして、 新たに次世代データサイエンス研究教育組織の新規設置を行うなど、大学共同利用機関法人として、戦略的な高度化・相互化に取り組んでいるところでございます。え第3回目となる本日の成果報告会では、まずはじめに招待講演として、東京農業大学学長の矢島先生に、共同利用・共同研究とロイス DS への期待についてご講演をいただきます。 続いて、今年度施設長に就任されました荒木施設長から、ロイス DS の第4期における展開についてという題目で基調講演を行っていただきます。第2部では DS 施設6つのセンターからなりますが、この各々のセンターから活動報告をいたします。さらに、第3部ではデータベース構築やデータサイエンスを用いた共同利用、共同研究について、 18件のポスター発表を行います。これらの報告で DS 施設の活動のすべてをご紹介できるものではございませんがご参加の皆様方からこれまでのデータサイエンス事業の取り組みそして未来に向けた展望と課題について期憚のないご意見ご教授をいただければ幸いでございます本日は18時までの7丁場となっておりますが皆様何とぞよろしくお願い申し上げます以上をもちまして開会のご挨拶とさせていただきます ありがとうございました。